お腹だけなかなか痩せん。腹筋もやるし、プランクもやるし、たまに食事も気をつけてるけど、なかなか脂肪が減らん。もしかすると、お腹周りの血行不良が原因かもしれません。お腹や腰の肉を触って冷たいよっていう方は、毛細血管が滞って血行不良が原因で冷えやすく脂肪がつきやすく取れにくい状況にあるかもしれません。今回はお腹をさすって伸ばして鍛えてお腹の脂肪が取れる準備を作っていきましょう。お腹や 腰をさすりますお腹や腰をさすっていくと痒くなることがありますそういった場合は毛細血管が滞ってます毎日やっていくと痒くなくなって触っても暖かくなる脂肪が燃えやすい状態が作れますので、初めは痒くなるかもですがさすっていきましょう は少しつまんでグリグリと引っ張りましょうこの引っ張るだけでも筋膜が剥がれたり血行が良くなったりするんでむにゅむにゅする感じで揉んでつまんでいきましょう特に腰の方とかはね 噛みにくいと思います。ひっついてしまっているもね。つまめないんで。OK、ちょっとお腹をふっと力入れた状態で。さすってみましょう。お腹だけ。ちょっと力を入れて外します。これ結構身の腕痩せにもね効きます。から で疲れたらねて休みながら行きましょ う, もう男性も女性もねお腹が出てるよっていう人はねほとんどねさすると痒くなりますー、OK。で今度はね手をこうやって振りながらお腹と腰の脂肪をねじりましょう ねじるだけでもね雑巾絞りのようにね筋肉やおくなってやくなるとね血筋に入って燃えやすくなりますから硬いと、ね、なかなか取れませんしっかりね脂肪が減る準備してから最後腹筋面やっていきます<笑>今度は横にね 脇腹腰の筋肉脂肪を伸ばしていきましょうできるだけ体を胸張ってね真横斜めだったらねあんまり伸びませんからしっかり真横を意識して伸びる位置をね自分で見つけながら行ってください うつ伏せになりましょう今度は手をついてこれでキープお腹を伸ばしましょう息を吐いてお腹を引っ込めたり力を抜いてお腹を出したりしてみてください 伸びてくるとね手を近づけてさらに伸ばしましょう今度は度足を横に出して同じように引っ張ります出した足の方向て。これでねお腹も横も伸ばしながら前身も伸ばしながらストレッチしてます しっかり脂肪をね引っ張るとね裂けてきますから燃えやすい状態を作りましょうたまに前向いてもいいですケ、OK、ー反対も同じです ちょっと腰肉伸ばしましょうこういう感じ手を伸ばして腰を丸めましょう腰伸びにくい人は手を前にしてねしっかり腰を丸めて 取れる準備しましょうじゃあ今度は上向いて寝ましょう足を抱えてキープ今度はね下向きで腰を伸ばしていきます 準備しましょう。Okay. それでは、お腹を使っていきます。まずは体を起こして。キープ。もしね、首つらい人は。 肩も持ったままでもいいですし、片方携帯持っててもいいです。肩がね。少し浮ければいいです。頭の中に力を入れて。て 足はしっかりね体に近づくように下腹を引っ込めて筋肉がねお腹周りにつくとあったかくなりますから脂肪も早く減ります 後ろに手ををついて足を少し上げての足の足の足ですしっかり腹筋使って胸から脂肪を取りましょう。 のまま交互に足をひねって腹斜筋使いますしっかりおなかりをねひねることは筋肉剥がれたり結構良よくなったりしますんでまっすぐをきるだけじゃなくてたまにはひねりましょう。 足も横に開いいて戻す腹筋使いましょう息を吐きながらできるだけ足を抱えて開いて息を吐きながら股関節がね内側向いてしまうと。 お腹が出てしまう姿勢があるので股関節をねしっかり開いていきましょう OK <音楽>さあ座りましょうラストもう一度お腹の腰さすっていきましょう<音楽>しっかりねさすって血行をよくしときましょういつもあったかい状態が作れると 早く脂肪取れますんでしっかりお肉をねさせてあっかいましょう OK! この流れで行っていくと効率的にお腹周りがスッキリしていきますきつい腹筋続かないよっていう方は今回の動画を毎日続けてくださいやった日はコメントお待ちしてますさすってねかゆくなったよとかそういった人はねよかったらコメントで教えてください